超えられない平野潮の壁。国宝級イケメン流瀬角、二人の結物が同時代に生まれた、悲哀ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。同じ時代に生まれた不運スポーツの世界ではよく使われる言葉だが、ここ数年はアイドル界でも頻繁に耳にするようになった。それは、 キング、リンチェプリンス、平野市要26と長瀬恋24だ、登場したからだらだ。二人は同グループのメンバーとして2018年にデビュー。共に少女漫画から出てきたような正統派王子様系のルックスから、驚異的な人気を博してきた。しかし、常に一番の脚光を浴びてきたのは平野の方だった。 ジャニーズ事情に詳しいインタビューライターは次のように語る。デビュー曲、シンデレラガールは、歌ダンスともに平野がセンターを務めるパートが圧倒的に多かった。また平野はデビューと同時に主演映画やドラマに挑戦。事務所の金プリは平野、死で行くという意思がはっきり見て取れました。その後も平野は主演映画が大ヒット。 デビューの翌々年には、女性誌、ビビーの人気企画、国宝級イケメンランキング、で2連覇し殿堂入り。もはや社会現象と言っていいほどの人気となりました。対して長瀬は、ドラマに出始めたのも映画で主演を務めたのも平野の後。国宝級イケメンもやはり平野の後に2連覇して殿堂入り。 ダンスも上手いのに、これまた天才と言われレベルが違うくらい上手い平野と比べられ、すべてにおいてどうしても一番になりきれませんでした。岸形ジャニーズ JR では優勝も、本来なら長瀬は10年に一人と言ってもいいぐらいの逸材だろう。平野と同じ時代に生まれたばかりに、別のジャニーズ事情に詳しい芸能記者も次のように語っている。 2014年に放送されたジャニーズ JR のナンバー1決定戦で、長瀬は平野を抑え優勝しています。このことからもわかるように、本来長瀬はトップに立って陽の当たる道を歩くはずの存在。それがいつも平野の後陣を排してきました。本人にもじくじたる思いがあったでしょう。 ですが、すでに知られている通り平野は5月22日をもってグループを抜け、事務所も辞めることが発表されています。それだけに長瀬も、今度こそトップに、というやる気がみなぎっていることでしょう。そこに事務所のバックアップもあり、次々と主演ドラマや映画が決まっています。ところが、再びその前途に平野の影がつきまとい始めているという、 続々と主演に抜擢されるところまでは良かったのですが、いかんせん結果が。昨年初主演を務めたレンドラは、全話平均視聴率が 4.4% と大惨敗。また現在、ヒロセスズと共演しているドラマも、なり物入りだった割に視聴率は 5% 台まで落ち込んでいる。 全クールで平野が主演を務めたドラマが平均視聴率 7.4% と好評だっただけに明暗がはっきり出てしまいました。長瀬は主演映画も平野と比べると物足りない数字に終わっています。彼は役者として光るものを持っているのですが、実を言うと脇で渋い演技で見せるタイプ。 でもジャニーズタレントとして、どうしても平野のような圧倒的な主役としての花を求められてしまう。まさにこれからが少年場。その才能を余すところなく発揮してほしいと願います。別のインタビューライター。同じ時代に生まれたからこそ、切磋琢磨して伸ばしてきたものもあるだろう。結果は、おのずとついてくるはずだ。取材文、七子愛媛県出身。 放送局勤務を経てフリーライターに、タレントのインタビュー、流行事象の分析記事を専門としており、レンドラ、話題の方がのチェックは欠かさない。雑誌業界では有名な美人ライター。フライデーデジタル。長瀬角は10年の逸材というより、ジャニーズにぴったりな雰囲気。ただ、ダンスもグループ内でもうまいとは言えない。演技も歌唱も普通。 だから、良くも悪くも今までの王道イメージ。平野氏ようこそ、まさしく10年、それ以上の逸材。目を引くダンス、歌唱力、演技力。バラエティでも素晴らしい活躍。とうとう木村拓哉を超える逸材が出てきたと思っていた。その、彼が属するグループを最大限に活かしきれなかった事務所。残念すぎる。そもそも比べることが昔からあるナンセンスなこと。 平野紫耀君氏くん、しですが、れんくんも本当に素敵で、それぞれが違う魅力があって、それぞれが素晴らしく、その二人が同じグループにいること自体奇跡であって、そんな五人が活躍していて、今後こんなグループ100年かかっても出てこないと思います。最近こういう記事があるのが不愉快です。 長瀬くんはジャニーズで10年に1人の逸材かもしれないが、世間のジャニーズ以外の逸材の方が多すぎて渦もれている。そして平野仕様はちょっと別格。ジャニーズオータ以外の人たちが一目置いている。芸能界じゃなくてアスリート界でも通用すると思う。長瀬くんは、両親みたいな影のある役がよく似合う。 アル中の父親を嫌いになれない青年役はとても良かった。逆に平野くんは主役がよく似合う。主役しかできない、とも言える。実際彼は漫画の実写版が多いことを考えると、あの美しい顔はどこか二次元的なんだろうな、と思ったりする。人生は長いからね、どちらがいい役者になるかなんて、まだ20代の彼らに結論を出すのはそうすぎますよ。 そもそも平野くんは演技をやりたかったのか、すら鼻だ怪しいし、それぞれの良さで勝負してほしい、と思います。で